カミスを代表するチームを立ち上げたいと去年チーム結成して今年2年目になります2度のよさこいソーラン祭り出場そして今年この神栖ぶっちゃけ祭りにまたメインステージで踊らさせていただけることを心より嬉しく思っております今年このメインステージで踊るメンバーは地元神栖のメンバー そして茨城大学メンバー横浜や隼人高校メンバー道の地域のメンバーで思いっきり踊らさせていただきますそしてこの私たちの「神須風」を歌う歌い手は流星です6月26日に細川隆師匠の新しい弟子としてデビューさせていただきました流星と申しますどうぞよろしくお願いいたします それでは演舞の方に入らさせていただきます。五千円のほどよろしくお願いいたします。ますチームネップ2019神津風、熱き思いを風に。 「明日の出船に風船」 「こんなみうちに」 あ